あなたは1ヶ月で何箱ダンボールを開けますか通販ヘビーユーザーなら1本は持っておきたいマストアイテムダンボール用カッターダンちゃんがおすすめです両版なのでどちら側でも使うことができますよーいはい OK カメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですあ熱い 皆さん1ヶ月にですね何箱段ボールを開けておりますでしょうか監督はですね、まあ、10箱ぐらい開けておりますね宅配便をはじめ身近な梱包の主流は段ボール箱家庭で使う業務で使う段ボールをカットする機械にこちらダンちゃんがめちゃくちゃおすすめです販売しているメーカー長谷川刃物は1933年創業職人の技と先進の生産技術を融合させて生まれたのがこちらの1本 a z o n ベストセラーカテゴリー計算業カッタートップの座を獲得しております したはこちら通販なので段ボールを開封することが多い方メルカリなどに商品を多く出品する方ご家庭にペットや動物がいる方におすすめとなっておりますこちらこちらです段ボールカッターダンちゃんです至ってシンプルなものとなっておりますピーンとピーンとフォーカスピーンとフォーカス顔じゃなくて カッターに当ててください。お願いします。オッケー。 あちょちょはい、で、主な特徴を紹介していきたいと思います。まずこちら、刃にですね、フッ素加工がされております。フライパンや鍋の内側、主に炊飯器の内側などに施されている、フッ素樹脂でコーティングすることによって、耐熱性、耐薬品性、難燃性、非粘着性に優れて加工されております。刃にですね、糊が付きにくい、梱包のテープを何回も切っても、綺麗な状態を維持することができます。二つ目、両刃なので、どちら側でも使うことができます。 3つ目、刃先が丸くなっているので、比較的安全に使えます。また、開封作業時に中身を傷つけにくくなっております。4つ目、上下に鋭い切れ味を含むギザバが付いておりますので、紐や PP バンドやビニール等も滑らずに切ることができます。5つ目、刃が剥き出しの状態で置いておけるので、さ、ま、っ、あ、と取り出してすぐ使うことができます。 他にはですねカッターやハサミはですね段ボールを切るということが難しいかと思うのですがこのダンちゃんに関しては楽々です曲線だったり自自由自在に切ることができますなおこちら切る際はですねこうではなくノコギりを使うような形でギコギコと切っていきます 実践してみたいと思います。段ボールがまあまあたくさんあるんですけども、こちらのまず段ボールですね。Amazon から来たもうテープがっつり貼られておりますね。ちょっとよく見ていてくださいね。ここなんですけども、まあテープを普通に剥がすことはできますけども、こちらをですね、刃先を段ボールのところに差し込みます。はい。まあこのままこう引いても切りません。ですが、こう切ることによって、 はいそしてこちら側も刃先を入れましてはいはいオープンあーちょっとこれがこれが好きなのかはいおおここね多分ベタつくと思うんですけどもはいフッ素加工がされておりますのでベタベタになる心配は ありますせん。というわけですね。ちなみに、こちら今開けたものがですね、コミカのブーム x d d ですね。自主映画の音声機材となっております。使い勝手によっては今後ですね、レビューをしていきたいなと思っております。あとですね、もう一点開けたいと思います。でですね、この機会にちょうどいいものがありましたので、早速開けていきたいと思います。はい、こちらです。はい、何かデジャブ感がある方、監督ラボ見ていただきましてありがとうございます。この長さはもう分かりきっておりますが、ですね、これテープが貼られているところはですね、この上の箇所ですね、 ちょっと画角に入らないんですけどここにねべったりとテープが貼られておりますのではいオッケーこれ持ち替えがねなくていいのがやっぱりいいですねはいはいはいはいはい、はい、簡単にですねこれあるだけでめちゃくちゃ便利になりますねではい紙がはいはいはい段ボールの中にさらに段ボールいきますよはいオープンはいこちら じゃじゃんはい「鬼滅の刃」刀2本目です前回ですね徳藤無一郎の刀をゲットしましたが推理かなおの刀をアマゾンでポチりましたはいこちらですね購入してから約ですね23週間経っておりますやっとですこのダンちゃんのおかげでやっと開けることができましたというわけではいこちらで持ち手の部分ねちゃんとしっかりしておりますねはいピント頑張ってはいピントちょっとお水タイムうるさいんですけどはい開けますはい あっき、滅殺。はい、うん。あ、お、あ、みしって言った。はい、というわけで、こちら、密輪刀となっております。はい、こんな形ですね。はい、無一郎んの刀ですね。 はいあれカナお大使の方がちょっと長いぞというわけで刀2本揃いましたちょっとこうやるとしなりますね同じ素材なのかなまあねクオリティはやっぱ安いのでこういったねこの部分とかはまあちょっと。 はい。というわけでですね、今回はですね、まあ終盤に関してはちょっと鬼滅の刃入っちゃったんですけども、このおすすめのダンちゃんですね、もうぜひともですね、価格安いので、購入してみてはいかがでしょうか。はい。このチャンネルではですね、監督がおすすめしたいもの、作品だったりを紹介しております。興味がある方はですね、チャンネル登録をして、他の動画も見ていただければなと思っております。監督自身はですね、まあ監督という名前はですね、自主制作映画の監督から撮っておりまして、概要欄にも貼っておきますので、もし興味がある方はですね、ぜひよろしくお願いいたします。何か思ったことや、聞いたことがあれば、 書いていただければですね今後の作品作りに参考にさせていただきたいと参<笑> 参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。ダンボールカッターダンちゃんめちゃくちゃおすすめです。概要欄で詳細に載せておきますので、興味がある方はぜひご覧ください。おさらいします。このダンちゃんおすすめな人がですね、通販なのでダンボールを開ける機会が多い方、メルカリなどで商品を出品する機会が多い方、家庭にペットやお子さんがいる方、はいという方にですね、とてもとてもとてもとてもおすすめな商品となっております。監督もですね、こちら一本。 あるだけでダンボール解体かなりり楽にななっておりますなので、めちゃくちゃおすすめかと思います。え、なおですね、ダンちゃんの他にシリーズがありまして、開封のために作られた、カイちゃん、歯が収納できるスライドタイプの、物流くん、絶対に中身を傷つけたくない、ナシくんなどもございます。というわけで、また今後もいろんな動画を出していきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。通販ユーザーなら、1本。うーん。 販売しているうーんとあっオッケーあっ惜しい惜し い, 惜しいかいかんちゃっちゃすれ鋭いはいきました刀であ刀でございます前回ですね陶器とは刀刀お願いします